こんにちは依存なる5回アスカでございます、えー、今年もファイナルステージ残していただきました、えー、このねこたくさんの皆様の前で演舞できるのを、ね、幸せに思います、えー、審査演舞、えー、トップバッターということでね飛鳥、えー、からいい流れを作っていきたいと思います一生懸命演舞します熱いご先導のよろしくあれ いたしますそれ明日香2022 t h e a h come on. お礼をいただきました皆様に礼ありがとうございました